はいえー、今日雲を描いてみましょう、えー、雲の作りですね、えーまあ、上の方があの若干こう動きがある感じに、まあ、ちょっと今単純化して描いてますで下の方はまあ平行気味な形に持っていきますで、まあ、雲の中にも、えー、もう一つこういうふうに動きがあって、まあ、何層かに分かれていく感じですね でまあ、雲を白く描く場合は、えー、空の部分、周りを描いていって形を出していきますで内部の方はあの雲の影を描いていく形になりますで、えー、下の方は平行気味に、えー、また空を描くなり、えー、雲の影を描くなりで作っていきます紙は、えー、今日は、えー、キャンソンのヘリテージという紙を使ってみますで色は、えー、ウィンザーニュートンの、えー、ウルトラマリン グリーンシェードとエヴ、えー、ントシェーナーの二色で描いていきます。まあ描き方はいろいろあるんですけど、えー、今日は切りふきを使った描き方をしてみます。まあ通常はあの色を入れてあの空の色を入れてあの抜くあのティッシュで抜くというやり方もあります。まあ、私が使うのは大体この切りふきで描くことが多いです。まあ切りふきで、えー、まあ出る滲みを利用して描いていきます。 切り拭きを、えーまあ、ある程度塗っていく多少にじみが出る程度で拭、えー、いていきます、まあ、切り拭きあんまり拭かないと、まあ、エッジが強く出すぎたり、えー、やりすぎるとあのもうウェットインウェットの状態になってあの絵の具が散っていく状態になりますその間ぐらいで描いていくやり方です、まあ、水のコントロールが難しくはあるんですけど、まあ、この描き方の方が偶然性が あのー、自分の予想以上に面白いものが出来上がる場合も多いですで今、あのー、空を描いた状態ですねまあ2色ある程度混ぜて間色、まあ、系の、えー、ブルーが強い状態で描いてますでまあエッジが強いので若干今ぼかしをかけてます でもう一層ですね描いて今雲の影を描いて、えー、で下側にもう一段階雲の形を出していくやり方です。まあ、ヘリテージはあんまり使わない、まあ普段は使わないことが多いので、まあ、若干ちょっと使い勝手がよくわからない部分もありました。 水彩桂はあの半顔置になるまでしかあの筆を入れられないので、えー、水を多めに使うと、えー、描く時間が、まあ、自然に長い時間あの描けるようになりますでこの層を何個か繰り返していきます、まあ、同じような城の形が残らないように、まあ、面積が広いところと、まあ、狭くなるところを作りつつ、えー 色を入れていきます。まあ文的にはつながるところがあってもいいです。で、まあ、下の方に向けて少しまあ平行気味に持っていく。 まあ、影の形を平行気味に変えていきます。雲、まあ、はあの難しい内容ではあるんですけど、まあ、空の中にあるとやっぱ動きが出てくるので、えーまあ、いろんなタイプの雲とかですね、まあ、技法もいろんなタイプがあると思うので、えーまあ、あの練習していくといいと思います。やっぱり あ, のある程度爆発は踏まないと。あの つかめないいいとところは多いと思い ま, すまあ簡単では、えー、あるんですけどまあ一つの、まあえー、霧吹きを使った、えー、雲の描き方ですねまあいろいろ試してみてください、まあ、こういったあの描き方の延長線上で、まあ、こういう右の作品とかですねを描いてます